もっともっともっともっとせーのはい、こちらのランド曲はですね隣の上淑さんの、えー、曲でございましてぶっちゃけ祭りという祭り名国的に有名な祭りでございます、えー、こちらのーランド曲でございます。てや 抜き抜けて いたますはいはい、えー、共演さんと新賞会さんと秋の共演でございました。ありがとうございました。